T さんちの犬チャンネル。どうも T さんちのデニオです。今日は俺の歌を披露しつつみんなに何の曲か当ててもらうクイズ花歌でドンをやってみたいと思います 令和にヒットしたあの曲から懐かしいあの曲まで歌っちゃうぞ。それではみんな、楽しんでね。へん、へ<音>ん<楽>、へん。へ<音>ん<楽>、へん、へん。I'm here みんなわかったかなリザさんのほむらでしたじゃあ次んうんうんうんうんうんうんうん <音楽>昭和の歌だよ分かったかな北島サブちゃんの予作でしたじゃあ次んんんんんん 難しい曲だね分かったかな？キングヌうんうんうんうんうんうんうんあん<音楽><音楽>かんうんう ぞうさんの「ほら東京さあ行くだ」でした最近ゲームの替え歌でも話題になってたよねじゃあ次ーひひほひほひこれは分かった人も多いんじゃない岩崎良美さんの「タッチ」でした タッチタッチそこにタッチです<音声>皆さん何問正解したかな難しかったそれとも簡単だったまあハヒホヒハヒホヒ言ってるだけだから分かんないと思うけどね<音声>全問正解した人もそうじゃなかった人もコメントで教えてね他にリクエストがあればそれも はひほひしちゃうぞ。高評価、チャンネル登録、よろしくね。<音楽>